警察が何かやりますよじゃなくて、えー、警察官の前に元レースでプ ロ, プロまで行った中野徹という人間が、えー、今警察官やってるけどもその人が交通事故を減らすために何かやりたいってなった時には、えー、警察対そのバイク乗りではなくそういうその対立関係ではなくてライダーも話を聞ける警察官が えー、来たのかなと思ってこれはちょっと何か面白いことが起きるかなと思ったのは、えー、その時に感じました抑えるっていうよりもみんなで何なかできないかとお警察官ここ数人数十人だけではなくて、うん、ツーリングに来られてるライダーの人たちもう一緒に、えー、防止ができないかということで、えー、共同して何かできればなと。 いうのがプロジェクトの始まりですただいまからアソフェースライダープロジェクト開始式を開催いたしますえー、今年令和2年の3月に 18日に私は阿蘇警察署に配置になりまして勤務を始めましたで20日の日に3連休の初日に、まあ、当直勤務といいまして朝から24時間の勤務をやったんですけどもその時にも日中に北貝劇団でドクターヘリが2回出動するツーリング中の重大事故が起きまして まずは、阿蘇警察署の交通係としては、これからのシーズンになるツーリングの交通事故を抑止そして防止しなければということで、何かしらの対策を、うん、と考えたところです以前は阿蘇警察署を務めてたんですけども、交通のほの関係団体とか、いろんなの分からなかったものですから、スマホで、阿蘇市バイク。 で食ったらひばりガレージさんが一番最初に出てひばりガレージさんも私全く知らなかったんですけども、うん、まずは、えー、誰かに頼ろうと思いまして、うん、えー、っとあれ日曜日の夕方だったか な, な、えー、ともうお店閉めててでフラッと自転車に乗った、えー、高青年の おじさんがやって…高青年じゃねえな高青年な高おじさん<笑>こうおじさんが自転車でやってきてあの僕警察官あいやいや警察は先に言わんかったなあのバイクが集まるところのご主人ですかっていうような感じでやってきてでまあまあまあ僕からしたら普通のお客さんって思っとったらあの実は警察官で、えー、っとちょっといろいろバイク のことでいろいろ話したいってやってきたのが、えー、一番最初かな、うん、死亡事故が発とまあ交通事故が発生しているのは曲がりくねってて特に、えー、ほとんどが左側で、うん、その対向車線の方に出てしまって対向車と衝突したり道路の外に飛び出たりとかいう事故が大半です年代的に言いますとリターンライダーと言いますで40歳 以上の方たち本当に家庭的にも社会的にもまだ、まあ、確立してちょっと余裕を持って、えー、いいバイクで愛車で来られててという事故が非常に多いですこの赤いバンダナを、まあ、バイクなり、まあ、体の一部に巻いて、えー、僕たちはもう無謀な運転をしませんと。 まあ、しませんというよりもそれを、まあ、つけてるライダーが通ることによって、えー、抑止力抑止力になるのかその無事に帰ってこそ、えー、その気持ちね道を走ったって帰ってこそ言えることじゃないですか。警察の発信というよりも、えー、民間の、えー、僕たちが発信するで警察官の思いを伝える。だ ことを、えー、っとやるのが今僕の仕事かなというのをやっぱり感じましたねその話し合いの中で本当に幸せだった家族からあ大工場所が亡くなった悲しいご遺族変わる瞬間っていうのを目の当たりにして、えー、ジョン・イルはみんなも自分のことのように闇、えー、をこらえ必死でこらえています、えー、ですのでぜひも 遊びリーに通来られる方々はアソフェースライダープロジェクトインコさんといただいて楽しい思いをするこに家族の方に無事帰っていただくこれを一番お願いしたいです命をかけてまで走るような道じゃないよってことなんですよねアソの道って綺麗ですよもちろんでも命をかけてまで走る道ではない まあ、よく言えば命をつないで何回でもやっぱり走りに来るような場所があその道なんだろうなとは思います。